よし。 2ダしよう前回のシーンさんと動画でかなり外したかった あ, あれはしんどかった最初から最後まで休まってもらえなかったあ、んまボバイマンがいましたからね<笑>あの時、ね、<笑>はい、5バイトマーク2位の人もだいぶ、えー、は普通に逃げてた感があったな よしおマーク2さんから t w i t t 拝見してます。 最初のスプリンターって3キロぐらいでしたっけそうですね、あの、白広ん中きついだな画面がすげえチラチラしてる。運が多いから。 エビさんが取ってくれるはず。<笑><笑><笑>あ、これもさ全員です、まあ全員エース。<笑>まあ、全員エース。まあ。上位に一人二人いても。あの、真ん中から終盤にかけていっぱいいた方が、ポイント的には<笑>。<笑><笑> 楽しいな。<ペー><ペー><笑> がまとまってるから後ろ下がってからのドラフティングがあんまり効いてない感じがあって、<笑>下手に下がると、余計に下りたして先頭にない。<笑><笑>私は さあ、みんなやってるのかすよ、今日は。みんながイ ト, のポイントってるほどだ 前, 前 ス で, <笑> で, <笑>では、プリントコラボ。 こ れ, これが繰り返されて結構すいや 周団いる人追いつけるよ。今緩い 200w ぐらい。ゆるくなっなかった。かなり大きくなってるから今行けます。しまった。追いつくのにだいぶ走っちった。 前めっちゃでるんでるよ。今今緩ん にく人いないななですすね、うん、<笑>あちなみに今、私は エ, ラエラ持ってますもうあれったちょっとだら、ね、な<笑> し,、ね、しです。でも えー、エアロンとかラストがさっき伝っちゃったのんエアロンをちょっと狙ってみます次のスプリントちょっと行ってみるのもアリかなえー。積極的に行ける人はお願いいたします次のスプリント何キロでしたっけ七キロぐらい 7キロぐらいで、次は長いと 500m あるんですはい、100m メメ<笑>じわじわ上がりますね、きっとねあ、くそしんどかった合流ですかエプサン合流<笑> あ, あ、よかったどうよかった、よかった今、エアロ持ってんの、私とあともう一人誰でしたっけシエルさんシエルあった 8番、花辰徳です。うんんいいいしょよいしスプリント行かななくても十分しんどいしんどいあののだけないととそ それでポイントもらえるのって何位まで？十位まで位じゃああんまり意味ないね。でも十分だけです。最大です。十九八七。<笑>だけど十位とか一しかないんで。はい。い<笑>や あ, あれか、そんなに意味ないのか。ゴールでそれこそ二十番手とかに入った方がポイントでかいです。はい了解。 全員アメリカはアメリカ割合高い。で、わかいますからね。<笑>うんやべ これか。 ダメだこれ。 前がね200ぐらいで落ち着いてるんで。<笑>頑張って い切れる落ちてないまだエアロ来た これは切 れ, 切れました。 止し<音声>とりあえず先頭復帰行かした無理<音声>とか用じゃないっすね足<音声>痛い痛い 番さん元気りりあまだスンただついてくの 桜、う、田さんとせんとです。よろし<ス> 一番玉い大砂があるだ、はい、あ戦闘集団残ってる誰？だね<笑>シルさんいるねウォルターさんとミヨさんもいるシル、はい、オッケー、じゃあ4人 エビさんとしげさんはまははい、はいかもうやれやれやついいう<笑><笑><笑><笑> ちょっと待ってくだ 吉村です。 やったのえー、っと赤赤後ろ髪の毛と俺俺ただの髪の毛<笑>ただののの毛毛<笑>と俺たただだえっバイクは、えー、っとンベンジにベンジに 7.8、はい、レネントレスが半分ぐらい2倍ぐらいいるんですよね<笑>これやら4点4点。<笑> <笑> あ, あ, あとあと2キロあと 1.5 キロか<笑>みんなサプライズ食えたらどうか な, うかなでも基本体 重, 重重い人が多そうだったから<笑>どうか な, かいなかうしよし、飲みましょう4倍あるからねアウェイドレスでも。 そんなにこっちに有利はないかな。な僕六倍キープできないです。三<笑>五倍ちょびです。六倍だったんね。ちょうど。六<笑>倍だね。五倍五倍。いいわ。<笑><笑>多分三分五倍以上ここまで消耗してるし。はい。二十五だ。これ第二週だ。<笑> が出たいいやや相手もよし。何がいのさ水色のね<笑>、はい イエスさんがピンクのトロンかなオレンジトロンですオレンジ、はい、赤帽子で目指してる人は別の人ですオッケー。あゆみさんこの第2集団も この頭を取るだけでポイント高いスタートマジすかあ頑張りましょうちょっと私決める KOM がぶりか、うん、<笑><笑>ああトイントもみんなこれ2個でしょ2個も四人残ってるそ、ね、うですねやっぱ強い2個いや2個じゃないのもいますねザートの OG い出てな、ね、なるほど田<笑>、うん、島, 島さんやっぱあれですもんね100本ぐらいだから<笑>強いですね。<笑> ]Huh? あーここがこう<笑>ブリ あ, あーこれは無理かな。 一人真似してな、なんかフして混ざってます<笑>あれ一人強いのかにな n、okay. you. <咳>はい、レッドレスの振りしましょうコーチーさんとあと荻田さんはいシ、はい、ルさんは<咳> ちなみに今持ってってまいま、うん、っていいるのははエアーーー下り使ししままた今今人、うん、ウォルさささんんんとと俺後ろ来たけ。さあ後ろー さ、えー、ん、ここだだから、はいぶフリートだ あ, ーあと5分ですね。あと5分うん 頑張りました頑張りましょうフリーの使い道が難しいっ捨ててしまおうありがと う, もう捨てた方が迷いが出ないんでいいですよ今使うか今使います迷惑なあ捨てちゃった捨てました使うと自分がきついから<笑> こういう場面で何のメリットもないですうん横に広がっている時きにね立てなら回してま<笑><笑>今先頭三十人ぐらいかな集団そうですね手ぶた取るとだいぶちょとですね結構<笑>ジャージが高らすねあ、うんエンドレスは一 緒, 一緒なんでわからんすけ 仲間意識ですね。なんか一位比べて着順が小さいなうピ、ん、ンクはほぼほぼダートですねこれですね。多分多分ガシマさんが一人いるぐらいでガシマさんだけでしれどパワーテレビ的に残るパワーがガシマさんともう1人ぐらいです。うんお兄さんっていえばおなさんがっていう人が2個残ってるああその方ですねこの人はパワーでかいんで。<笑> 結構要注意。誰を注意とかいう余裕はないですけどもうここはや注意してもチェックする余裕すらなしみたいな私ができることは一つだけなんで<笑>もういい続き生んでいきますよ の入り口のあたりから多分ちょっと上がりますよねそうですね出口でクネクネは一本だと思う1本だと、うん、あそこクネクネしてるから多分ドロッピングはクくクンじゃないかな<笑>起きたわけですよ がめな、ほ<笑>どにル<笑>でも一人いったから二人2、3人上がったから。 으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아으아아으아 あだいな い, いな い, い, な い, いもちま外れたか。<笑>